病院で治療できる時代ですどうぞお入りくださいいいニュース AGA は あなたあれやりましょうよあれ私がお医者さんであなたが患者さんのやつなんだそれええー、とこれはですねもう始まってんだまだ間に合うかもしれませんけどねあでもちょっとカメラオケピンチですねピンチ言って何顔はもっとピンチだうるさいよどうすればいいんでしょううんーどうでしょう誰だピンチしただ田中は い,、はい、いどうすればいいんだよその薄でお医者さんが助けます私に聞くよりお医者さんに聞いてくださいさい。い い, いよ聞かなくて いやたまにはサイクリングもいいもんだね何合わせてんだ、もう楽しもうよ楽しんだなんかなんだよえなんでだどこ行くつもりだろお医者さんよえお医者さん、薄毛の相談に行くでしょえー、俺いいよいいよじゃないわよ諦めたらそこで終わりなのよまあ、それもそうか、しょうがねえなそうよヘアーギブアネバーだろネバーもヘアもその薄毛、お医者さんが助けます薄毛はあめないヘアーギブくップ 田中さん、診察前によろしいですかはいえっ、ー、と抜け毛が気になりだしたのはいつ頃ですかえっ、ー、と1年ぐらい前ですかね仕事のストレスああ結構ありますね私のバームクーヘン食べましたかえあなた私のバームクーヘン食べたしよ、えー、私のバームクーヘン食べた誰だおめえはお前か何が目的でおめえは誰なんだよ俺に手作りのバウムクーヘンちょっとすいません誰か1万件のお医者さんが薄毛の味方味方です誰なんだっつってうの味方なんですよね誰なの さあいよいよ夏です夏は抜け毛の季節ですうっかり放っておいて薄毛が進行する前にお医者さんへ行きましょう仕事帰りでも診察できるお医者さんは。 だんだんだんだん減っていく三十代の抜け毛に薄毛 AGA は進行しますお医者さんに相談だお薬があります三十代責任は増えるのに髪はなんで減るのかなですよねん抜け毛が心配になったらまずはお医者さんに行きましょう増える責任減る髪の毛 治療するならお早めにせーのそれお医者さんに相談だ薄毛の仕組みは AGA で 同窓会で抜け毛を発見え戻しとくいや戻さなくていいけどこっちいやいや大丈夫で問題です丸に入る言葉は丸が多いさあ答えのうん抜け毛薄毛は特に気にしていなかった時代それは江戸時代です<笑>残念<笑>答えは抜け毛薄毛はお医者さんで治療できる時代です結構まともなこと言うん相談するならお医者さん病院検索は AGA で I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm s o r I'm s o I'm sorry, I'm sorry, I'm s o r r I'm sorry, I'm sorry, I'm かけてみたいんだチャンスはここに。AGS、キンククリニック それは AGA じゃない男性型脱毛症つまり病気薄毛を対処していない人約 55% その薄毛 AGA かも薄毛に医師という選択肢 AGA スキンクリニック前か上かそれとも両方 AGA それは男性型脱毛症その薄毛 AGA かも薄毛に医師という選択肢 AGA スキンクリニック 目の病気は眼科に相談風邪をひいたら内科に相談じゃあ薄毛は薄毛を対処していない人約 55% 相談してみる「A.G.A. スキンクリニック」まずは無料相談 A.G.A. 相談するしない Yes orNoA.G.A. は進行性今、二人に一人が薄毛を対処していない相談する ?A.G.A. スキンクリニック AGA の原因は発毛サイクルの乱れそして AGA は進行性だから正常にすることが大切です気になったら医師に相談を AGA スキンクリニック薄毛は病院という方増えてるみたいです AGA 外来実績33万人 AGA は進行性早めの相談を AGA スキンクリニック治療法があります 女性型 AGA は一般的に男性より緩やかに進む。だから薄毛の進行に気づきにくい。AGA に男女はない。早めの相談を。男性にも女性にも AGS 菌クリニック。